RUN!、Mm -hmm. では測っていきたいと思います 7.13 キロですねだいぶ軽くなりましたはいみなさんこんにちはにまるさんです今回はトレックエモンダ SL5 を えー、電動シフト化したんでそれを動画にしました、まあ、コンポを DI 通過したんですけども油圧ブレーキの STI の機械式がかなり、まあ、重く大きいんで、えー、それを変えることによってハンドル周りがかなり軽量化されましたついでに、まあ、ハンドルもエアロハンドルにして、まあ、あのケーブル類を内装化したんで、まあ、あのステムヘッド周りです、ね、が完全に内装化されたことで さらにエアロ効果が出て速くなってる感じがするんですかね、えー、すっきりした感じになりましたで、えーまあ、変えてどうだったかっていうとやっぱりハンドル周りがすごい軽くなったことによって、まあ、ハンドリングが良くなりましたね、まあ、ちょっとあの油圧の機械の STI レバーがかなり重かったんで、まあ、実際あのフロントヘビーなところはかなりありました、まあ、あの重量測る時なんかも あのまあ、重量計のその紐を吊るすところがかなりフレームのトップチューブの前寄りの方を吊るさないとちょっとバランス取って測れなかったんですけど、まあ、それがフロントヘビーが解消されたことによってサドル寄りの車両のちょうど真ん中ぐらいを吊るすことが、えー、吊るしてバランスを取って測ることができたんでだいぶフロントヘビーは解消されたと思います。 まあ、実際、それは乗ったときにもはっきり違いが分かって、まあ、あのやっぱりハンドリングがすごい軽くなった、ですねコーナリング入ってく時のフロントの入りがすごくスムーズになったっていう感じもするし、まあ、ダンシングしたときにもやっぱり軽くなったんですごい振りやすくてリズムが取りやすくなったし、い、ま、ろ、あ、あんな面でそのハンドル周りの軽さのメリットみたいな、すごく体感することが。 できましたまあ、乗り味がやっぱりそれってすごい変わって、あのー、もう完全にその軽さ乗り味含めて、まあ、ハイエンドモデルのそれに近い感じの乗り味でしたねなんかあんまりミドルグレードっていうよりは、えーとまあ、いつも乗ってるハイエンリムブレーキですけどハイエンドモデルなんかともう全然遜色ない走りの、えー、乗り味になりましたなんでま あ, あのエモンドの SL シリーズでも結構軽量化していけば グレード的にその SLR に近いような乗り味になっていくんじゃないかなと思います、まあ、実際乗ってないんで分かんないんですけども、まあ、あのフレームの形もそして剛性感もえ同じっていうことで基本的に SLR と同じっていうことで、まあ、あの重くなってるだけなんです、まあ、そここをまあ車両重量量軽化したことによって まあえー、近づけた感じなんですけども、まあ、多分重くしてる SLR と比べてもそんなに遜色ないかなっていう感じはします、まあ、逆にここまで軽量化してまあ乗り味も良くなると、えー、エモンドの SLR がどれほどなのかっていうのもちょっと乗ってみたいなっていう、えー、好奇心は逆に出ちゃうんですけどもエモンドの SL シリーズのまあ DI2 かそしてフロント周りを軽量化っていうのはすごく効果あると思っておすすめですね で、今回 DI2 管するにあたって、えーまあ、ケーブルの内装ですね、あのーえー、シフトケーブルを機械式のシフトケーブルを抜いて DI2 ケーブルを入れるっていう作業をフレームの中にしなきゃいけなかったんですけども新しいエモンダ SL シリーズなんですけども BB の下のところの裏のところに蓋が全くなくて、えー、BB を外さないことにはメンテというか入れ替えというのが全くできない状態だったんで。 まあ、今回その BB を外す動画っていうのをこの後に入れましたんでぜひ見てみてください BB 外しの専用工具を買わないことには何もメンテができないようになってるんで、まあ、ここは買うしかないんでそれがこちらのプラクシスワークスの、えー、SIMT47-IB っていう、えー、BB 外しの専用工具がありますなかなか売ってないんですけども、えー、通販で一応買えるんでウェブで調べて買うことができます まずはシマノのクランクを外していきます、えー、左クランクのボルトを緩めていきますでボルトを緩めたところで 今のの専用工具でこれはまあフランクに付属してますこれで、えー、センターキャップを緩めて外していきますで次にここの爪を上に上げますそして抜きますであとはここの プラグを抜いていくんですけど、硬い場合はプラハンマーとかでこうしっか抜いてもいいです。えっと、ホイールが付いてる場合はまずインナーに、えー、チェーンを落としてから、えー、抜いて少し抜いて回してチェーンを外します。そしてそのまま、えー、プラングを抜いていきます。 今見えているのが最初からついていた BB ですね。プラクシスの SIMT47IB、えー、ですね。この、えー、BB を今から抜いていきます。左回りにすると締めていくことになるんで、えー、右に回していきます。では、後部をカチッと、非常にしっかり合うまではめます。そして、えー、右回りして外していきます。 今、割合軽くあったんですけど、実はちょっと仮止めというか、えー、先に d i 2ケーブルを通すためにいっぺん外して仮止め状態にしちゃったんで、今、軽く締めてあります。 はいこういう形で BB が抜けましたはい逆側も抜いていきます、えー、こちらの場合今度右に回してしまっていくんで今度は左に回していきます はい、こういう形で BB が外れましたやっぱりねじ切りは楽ですね、えー、中にこれ芯が入ってます、ね、こちらも抜きますはいいかがだったでしょうか今回はまあええモンダ SL5 を DI2 カーそして えー、BB の外し方みたいなところの動画をしたんですけども今後もまあいろんな企画やっていきたいと思いますんでぜひ楽しみにしていてくださいそれではまた